はいえー、100均グッズで作った浄水器、えー、シリーズ2回目になります、えー、これが前回までに自作した、えー、簡易のろ過装置ですねで今回は雨水を飲み水に変えることができるのかどうか、えー、試してみました、えー、雨水を貯めるのにあの自宅に薄い、えー、タンクとかないものですから、えー、2階から落ちてくる雨どいの一部を外しましてバケツに水を貯めてみました えー、幸い、まあ豪雨が続いたので、えー、4時間ぐらいでこのぐらいの水が溜まってましたねで、実際ですね、これちょっと見にくいんですけど、まあ、屋根の上とかから落ちてくる水になりますし、まあ、雨どいも、えー、普段から そ, のそんなに綺麗にしてるわけじゃないですのでバケツの中にはいろんな藻とかゴミとかですねこう浮遊物がたくさんありますちょっと色もね、かなり黄色い感じ まあ、このまま飲むことはもうちょっと考えられない感じなんですですけど、えー、まずはですねこのような形で自作のろ過装置を通してみようと思いますはい、えー、まずですねこんなふうに下から出てきた水を見るんですが、えー、ともう1回目であのー、目に見える大きなゴミは、えー、当然なくなってましたはい まあ、そういう意味ではですね、とりあえずあの当たり前ですけど、まあ、大きなゴミは、えー、取り除くことができると。はいえー、ただですね、一、えー、回溶かしただけでは、まあ、下から出てくる水はですね、なんか色もですね、ちょっとこう、くすんだというか濁ったというような感じがしますし、えー、たった泡がですね、すっと消えないのもかなり気になる感じですね。えー、それでちょっと2回目。 この1回ろ過した水を使って繰り返してもう一度ろ過をしてみようと思いましたはい今容器にこれいっぱい入りましたねでこれが2回目の結果の水です、まあ、1回目よりもですねあのさらにこう 小さい、えー、粒のような浮遊物もなくなった感じはします、はい、ただこの泡がねやっぱ消えないし無色透明かというとちょっと微妙に濁ってる感じがするので、えー、3回目さらに上から入れて、えー、もう切りがないので今回はポリ容器の方に回収してみました、まあ、この自作のろ過装置 についてなんですけどまあ明らかにあの目で見て分かるようなあのゴミとか浮遊物は取り除くことができるんですけどどうしてもですねそれ以外 の, あの細かいものはですね、えー、除去するのは難しかったと思います。はいえー、バクテリアとかウイルス関係はですね、えー、ろ過装置でどうにかなるとは思ってませんのであの横井翔一さんの 本を読んだ時にも「サバイバル極意書」ですね必ず煮沸をして飲んでいたというふうに書いてましたが私も真似をしてしっかりと煮沸、えー、沸騰してから5分ぐらいですねこの平式半合で加熱してみましたはい、えー、ではですねこちらがその雨水をろ過して煮沸した水ですこちらは えー、と水道水普通の水道水ですね、まあ、色的には<笑>微妙に<笑>やはりですねなんかこっちはちょっとこうえなんか黄ばんでるというかですね微妙ですねでこちらは水道水まあね水道からと組んできた水なので無色透明なんですね、うん、これ無色っていうとちょっとちょっと語弊がある気がしますね ままあ、えー、飲んでみようと思いますこれですねあのー、50cc ぐらいしか入らないんですけど、まあ、こちらに入れて、えー、飲んでみますね、えー、ちょっとまずは普通の水から普通の水です、えー、味を確認しつつはい普通の水道水の味ですはい、えー、ではこちらですね、えー、雨水の方です はい、雨水ですね色からしてね微妙微妙なんですけどね 50cc ですあ思ったほど悪くないですねあのあもっとねもっとなんかこう緑臭いというか生臭いかなと思ったんですけどなんかなんか味的にはえそんなでもないですね あの本当に蒸留水あの味のない蒸留水の感じで若干なんかろ過剤炭素ですかねろ過剤の味はしますがこれ多分全然コーヒーとかでもいけますね匂いも匂いもないので割といけますねはい えー、とまあいけたので、えー、と合計 100cc2 杯飲みました、うんまあ、思ったより良かったです、えー、ただねこの後お腹痛くなったりしたらいけないので堂々後悔するのはちょっとね、えー、しばらく<笑>経ってからにしようとは思いますけどまあそんな結論ですねあのバケツに組んだ時はですねそのバケツのたまった水を見るとなんかたくさんですねやっぱこう 雨どいから落ちてきた水なのでまあごゴミなのか藻なのかなんかセンムシのようなね1センチぐらいの細いなんかミミズみたいなものもいたりしてうわこれは飲めんなと一瞬かなり思ったんですがまあまあいけますねこれだったら非常時は全然問題ない気は す, するような気がします<笑>ちょっとね色がねなんかちょっとこう、うん、黄ばんでる気がするんでね そうが気になるんですけど、まあそんな結果です。はい、ということで自作のろ過装置でも、まあ目に見えるゴミは、えー、除去できるなということは分かった次第です。